サーバンホール左ドックのパワーファイブ吹き流し狙いですが風がオールになってます軽いドローでラフでした 風に少々流されて右ラフでしょうか風流されてます、えー、右これは右ラフかペアウェー切りのところです暫定球になりますこれも左に行きましたが右に約 20ヤードから30ヤードぐらい流されています暫定球です風が左から右にかなりずうっと吹いてますので最近20ヤードも流されています内イですあ、風が流されないでもフェアウェイキープです、うん これも上左 で, 内緒です135ヤード残りの第3打上空は風がありますが左側から吹いているので左に山があり低い球であれば風の影響は受けないと思いますティーショットは左側に山がなくかなり風の影響を受けましたが これ百四十ヤードかなちょっと左に飛び出んですが、グリーン左方はラフという感じでしょうか。五百三十ヤード。うん、いろんな方まっすぐ飛んでいます。飛び出ない。はいさーん。はい s h えー、このホール、諸橋選手のティーショットがかなり、えー、風に流されて、えー、右に行き、隣のホールに行ってしまったため、諸、えー、橋選手、浦街道からこのパー5、3ですバーディーパットです。 今日は立ち上がってない。えー、菊選手は釣りオン。下りのスライス、かなりスライスしております。うん、30センチはスライスすると思います。なお、かつ風もかなり、えー。吹いておりますので。 多少の影響はあるかと思いますどっちがよくオレスパーでしたさあこの国最初のパーリーとるでしょうか ナイスバーディー初バーーディでした。番ホーーールやりましたヤドパですが えー、このホールはフォローになってますのでそれもかなりフォローになってますので実際の距離は350以下ですセガ選手の T ショットこの組発売日でした綺麗にドローが か, かってフェアウェイ真ん中ですナイシャ そこのらモトロが使 っ, ってペアウェイ左にナイスキックでペアウェイキックですナイッシちょっと左ひっかけてしまいました、ね、左は赤くいだねはい 小林先生、残念ながら一打目は一気に入ってしまいました。第三打目になります。残り百八十ヤード、きれいに打ちました。ちょっとショートです。ショートでした。最悪百六十ヤード。 しドかなりといいですが距離は OK。ダイソン ういました。スライスがいい。いいタッチです。転がってます。まだ転がってます。まだ来てます。まだ来てます。ナイスタッチ。 下りのタッチを読みてみましたまーーらみですか な, りのない、痛ましいパットでした。 フェアウェー右、えーえー、アンカフォー方面。 中、上りの180ヤード、フォロー、当たってます。 フォロ吹いてるので操作して残りと繊細で180そのままでいい感じのピンに向かってまっすぐ飛んでますよいしょいこちらは170ヤード ほんと左ですが綺麗に当たって、えー、奥にナイスンですちょっとおバカ下り140かなりのフォローになっていますピンに向かってまっすぐナイスオン何でおった 百四十ヤード。百四十ヤード打ったな風。続ちました。おおすごい。なん か, かけ結構風強いかと思ったよ、ね。はい<笑>。今日当たりが薄いのでちょうどコロって良かったです。あはい。大賞。よく。二十五メートル。パッタになります。課題のフックラインです。 おーナイスタッチでした。さあ プグレーまちょっとぐらい車とりち切れませんでしたレ、うん、スパ